お花紙で作った水仙を一輪刺しに刺しました。一本の茎に開いた水仙二つと、つぼみの水仙を一つつけています。後ろから見たところです。葉っぱの裏には細いワイヤーを貼って、形がつけやすいようにしました。折れ曲がった花の茎の根元は、 膨らんで実になる部分です。薄い皮も作りました。一本だけではなく、たくさん作って大きめの花瓶に飾るのも綺麗です。お花紙の桃と一緒に飾ると、一層春らしくなります。